これが私の力守りきってみせる邪魔はさせませんりなさいこれは大仕事かもねさあこれから切り込みますその一瞬が命取りですここで決める 見ようこれが私の権利ですサルちょい待ち邪魔だってのとっておきの技術ですご覧あ。んあ わ<笑>いい<笑>たらない し, したの戦略をお見せしましょうさあ この拳で私の思いを伝える時は金なりです地獄の沙汰も金次第です不当不屈脱小 し, しみはなしだ先陣すぐ楽運にしあげる準備は整ったぞ ボ僕らこの一滴だけシュラとなる骨まで断ちきるクライナーすきなみちかけのように。 静かに鋭く乗者必須闇に溶けるがいい天下達あり主に天下の道をこれです 答えなくちゃす。す全て消し去るウちの実力や行くで行、うんはあ、くぜ はるろ主君のために倒してあげるこの一振りで終わらせます任せてねさあ貴様の罪はいかほどだ許しません お見通しです後期を物にしてこそですよそれここですへいとやってーどーここから先は通さない目に物見せてやろうつれあだばな 私の全力 遅いっちゃうようたの私の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 消 え, 消えろうわ 遅すぎます一んの隙が命取りですたちき道を開けよ終わらせますすべて切り捨てですせいせせそこはあいきまやはあいきませきまそこ邪魔ですはそこ は, は 今日もご祈祷したんだからそれそれそれそ れ, それ我慢できひんはあとも残さずきぬよらばキぬはっせはかここまでではへつのうできますはまどうです こんな時は植物さんたちお願いお開きとしましょうかではこれにてご注文の品だ。 ぼ く, でくえすりゃのさいこう最っさい 燃えてきたさぎーーブブススを消せずとも戦うことはできるビシャモンテンメッキー一頭 ザンザ・シャンプルー・ンルネムソ。 お茶会を始めましょう脳フフフ網膜3万だバザララン3本気出しちゃうからねこれでとどめ休憩は終わりやマナだものども やっておしまいなさい。もう怒ったで、しばき回して。 タクシーの頭にサマんじゃねえ蹴り殺すぞごらんとらラッとっとと消し止めよくってよこれを見切れるか見たか鹿島新刀流とくとゴラ遊ばせ宇宙本気 ってね、旦那様ウチン、本気見とってた<笑>指導不覚悟一人も逃がさない こよよれが私の実力です道を開けろ我に勝てぬものはない痛くしちゃいますよええー 私、怒りましたわさあ、覚悟してくださいね知ってもらうわこれで、おしまいね本気、どうぞ。さよならあなたの刃としてやがれ、め<笑> はりまするど く, 鋭く切り刻む